皆さんこんにちは搭載カウンセラーのケです皆さんにとっていいお坊さんってどんな方でしょうよく聞くのはお酒は当然飲まなくってお肉も召し上がらなくっていつもきちんとした方位をまとっていらしてで飽和が心に響くそんな感じの条件があると思うんですね。あの私の周りには素敵なお坊さんはたくさんいらっしゃるんですけれども。 軽い打ち合わせ、あの私がやっている任意団体の人並みっていうところのあの会食とか座談会勉強会ってなると T シャツで見えたりジーパンで見えたりっていう方も結構いらっしゃいます。でそれであの一般市民も一緒にあの来られる座談会なんですけれども、あのそういうところにお坊さんと話をしてみたいなと思って。 こう勢い込んでね、今日はもたくさんお坊さん来るからお話ができると思って来た方の中には、え、お坊さんなの、この人たちみたいに、ちょっと引いてしまわれる方もいらっしゃるぐらいなんですけど、ただ、ひとたび話に入ると、もうぐっと引き込まれて、全然その最初の印象って変わる感じなんですね。どううしててかっていうとあの人並みの 座談会によく来てくださるいわゆる常連のお坊様方っていうのは自死自殺に向き合う僧侶の会っていうあの自殺対策を長年あのずっと往復の手紙でされている方が多くってそうでない方でも「あの般若心経」の本をすごくたくさん書かれている方とかあのいわゆるそのお葬式の時の読経とか法要 の, あの皆さんのご供養のお世話だけをしているお坊さんっていうのは 一人もいいららっしゃらないんですね皆様それぞれに社会貢献活動をされていたり、まあ、その自死対策であるとか地域で保護士をされている方とかまあそんな感じの方が多いんですでそうした方々はですねあの決してその形式をきちんとするっていうところにばかり気を配られるっていうことはなくてそれよりもやっぱり内実なんでしょうかねはいあの<笑>それで私はあの もう一般の人からどうして日本のお坊さんはお肉も食べるしお酒も飲むんですかってよく聞かれますけれども本当に大事なことってやっぱりあの人の相談にきちんと乗っていただけることとか苦しみ、精老病死区ですね仏教のテーマである精老病死の苦しみをきちんとあの折り合いをつけてくださるというか私たちの気持ちの腑に落ちるように説いてくださるということが一番宗教者としては大切なところなんじゃないかなって思うんです。 ところがこの国だと江戸時代からあるその檀家制度のためにお坊さんの役割の8割ぐらいがお寺の維持管理っていうところに集約されてしまっていてでお寺を維持管理するためには法事の数をこなさなければいけないですしで土日、びっちり法事が入っていらしたりすると忙しくってあまりその社会貢献活動ができなくなっていったりであの結局ですねあのなんかこう本末転倒になっていくんですね。 それであの昭和の頃は皆さんの市民の皆さんの給料が倍々に増えていったので入ってくるお伏せもすごく増えましたでそのためにあの結構いろんなお寺さんが元々は人生相談とか何でもされてたはずなんですあの戦後何十年ぐらい今20年ぐらいですかねの頃でしたら多分都市部でも 何か揉め事があったらとりあえずお坊さんに聞いてみようお寺さんに行って聞いてみようっていう伝統があったと思います私生まれた頃なんですけどね寿っ子の間までお坊さんって町の相談役だったっていう証拠として覚えているのがほんのね10年ちょっと前2010年ぐらいの朝の連続テレビ小説 NHK の朝ドラだったと思うんですけど鉄板っていう尾身としのりさんがお坊さん役で出てくるのがありまして時代設定はもう今現在だったと思うんですけど あの2000年代の話でしたあの尾道が舞台だったんですけどそこではですね多分の髪の毛がありましたので尾身利徳さんは浄土真宗のお坊さんの役割だったと思いますが何か町でもめ事があるとすぐ住職に相談って言ってあの町の人が入れ代わり立ち代わり相談に行ってましたね。 別に違和感なかったんです。あ今でもあの地方行くとこういうところあるんだろうなっていうふうに思ってました。ところがやっぱり首都圏ですと、あのその頃も7割の人は菩提寺がないって言われてまして、あのまあ、相談に行こうにも菩提寺がそもそもないっていう状態でしたので、あのまあ、相談にお寺に行くっていうことはなくって、何か例えば子供が学校に行かないとかね、あのちょっと、あの 仕事を辞めてプラプラしちゃっている若者が家にいるんだけどどうしようとかそういうことがあったらきっとあのその相談に行く先っていうのはもう東京の人にとっては児童相談所であったりカウンセリングであったりそういうあまあ行政か精神的なあのお医者さんのところですねなっちゃってたと思います10年前ですねところが10年前の感覚で まあ、平成に入ってましたよね平成の中頃の時代ででもお坊さんに相談に行く街があってもおかしくないなって思っていたのは事実でもう10年経っちゃうとすっかり忘れてるんですけど本当にその感覚だったんです私後からもう最近になって鉄板の放映年度を調べてびっくりしたんですけど絶対90年代だったんじゃないかっていう記憶があったのに2010年だったのでほんのついこないだじゃないかって思ったんですね。 ですので、あのーまあ、お寺は相談に行くところだった、ほんまあ、都会でもきっと30年ぐらい前まではそうだったとで。そういうお坊さんたち、人の人生相談に乗ってるようなお坊さんたちっていうと。 まあ、そんなに、ね、あの い, いつもいつも貧困法制でいられるはずがないで四六時中相談に来てしまいますの で, で、まあ、田舎へ行くとお酒を飲み交わしながら檀家さんの相談に乗って差し上げたりしているお坊さんもいらっしゃいますしむしろそのお酒の飲み友達になることが檀家さんと打ち解けるための秘訣だったりするような。 側面もあるの で, でまたその檀家さん自体が許していればね、別段お肉を召し上がろうが、お酒を召し上がろうがいいんだとそう、特に日本の場合は浄土真宗のお寺が結構な数ありまして、どれぐらいだろう、まあ、3割以上はあると思うんですよね。で、浄土真宗っていうのは、財経の教えなので、別段その僧侶であっても、一応今の、ね、現代だと、幸福を着ていらっしゃいますけど、衣を、ね、着ていらっしゃいますけど、 財家の人と同じででいいはずなんですでむしろその宗教的な儀式みたいなことを取り立ててやるっていうことは、なんとなくそういうことをしなければ救われないっていうのは否定する宗派なので、何もしなくても南無阿弥陀仏さえ唱えていれば救われるよっていう宗派、だから私の周りの人並みのお坊さんがあの T シャツジーパンで見えても、それはまあこの国では、本当は本来の姿だと思うんですね。 あの修行自体って3年とか、まあ、宗派によって違いますけど1年とか3年とか4年とか山に入って修行されるけれども実質は皆さんそのご自帽と呼ばれるあのちょっと変わった言葉ですねご自帽自分のお寺に帰ってきていわゆるそのお寺を守るために僧侶の資格を取られているわけなので、まあ、みんなもう浄土真宗じゃない方も結局 家族と一緒にお寺を守るつまり運営だから、まあ、寺と法とお金っていうテーマに即して言えばお寺とお金は密着しちゃってるんですよ。おかしいんですよねねそそそこがそもそも、ね、普通であればお釈迦様の時代を思い起こしていただけると本当は辻 じ, じで説法をしながらお布施をこう い, ただいてその日の分 の, あの食べ物はそこでいただいてそこで食べるっていうのが。 あの宗教者の本来の姿なので、建物を守るっていうことが本来目的になってしまっていたら、そこからもう違っているっていうことなんですね。まあ、だから、もう日本では宗教って何なんだろうっていうことが考えづらくなってると思うので、まあ、ゆくゆくですね、このチャンネルではそういうことをずっと皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってます。今日は、まあ、その身近な 人並みによく来てくださる常連のお坊さんの中から、まあ、YouTube を始めたりもされている方の、ね、こちらの、ね、チャンネル登録はここに表示しておきますけれども名取方言さんというあの私にですね朝のお勤めのやり方を教えてくださった方です朝のお勤めってこうンを鳴らしてお線香立ててこうただこう ご, ご先祖様とか思い浮かべてすればいいんじゃないのって 思うかもしれないんですけれどもやり方はねこの名取先生にこの一言言われてから私格段に変わっちゃったっことがあるんですどういうことかというともうその朝のお勤めが瞬間出家なんだなっていうことを教わりました瞬間出家っていうタイトルの電子書籍を私も最近<笑>出しているので概要欄に貼っておきますからちょっと見ていただきたいんですけど 瞬間出家って何かっていうといや、出家ってずっとできるもんじゃないですよ、人間生きてる以上、もう例えばこれで悟りきったって思う瞬間があったとしても、3時間もすればお腹が減って、でそれを放っておけばグーグーなってしまって、6時間、8時間も経てば、もう食べ物のことしか考えなくなってしまうのが普通で。 お釈迦様なんかはね、2週間ぐらい何にも召し上がらないで苦行みたいにされてますけれども、普通の人はそんな風にできるはずもなく、やっぱり切られたら痛いし、叩かれればもう、ね、文句も言いたくもなるし、どんなに悟り切った瞬間があったとしても、次の瞬間には、まあ生き物だから体が傷つけられれば、何クソって思ってないと生きていけないですよね。だからその、えっ、ー、と、瞬間瞬間に、 もうずっと悟り続けてなきゃいけないみたいなことを、まあ、私の大好きな一辺承認っていう方がいろいろな言葉にしたものを現代の感覚に置き換えて瞬間集計って言ってるんです。まあ、一辺承認は時々刻々の念仏とか、まあ、年々の念仏とかっていうおっしゃり方をされてるんですけれどもちょっと今の言葉だと難しいので瞬間集計って言ってみています。 リンを鳴らして、3つの音がある。おリンを鳴らすと、まず最初に、ちーんと響いた、鳴っている音。それから、響き渡る音。そして、3番目には、うなる音。3つの音があるから、これを全部聞いて、最後のうなる音が消えるまで、ずっと聞いてないとダメなんだよっていうふうに教えていただきました。 この3つの音を全部聞き終わろうとすると2分以上おそらくかかると思うんですね。でその間、もうずっと音だけをこうじーっと聞いていることができるので終わった瞬間、もう本当に瞬間仕掛の状態になっていると思うんです。寝る前に例えばすごく嫌なことを考えていてなかなか寝つけなかったり今日これからやらなきゃいけないこと気が重いなとか、まあ夢で変なこと見ちゃったとか、 そういったことも多分、それを毎朝一回やることで、綺麗に一回リセットされて、湖の水面がこう静かに鏡のようになっているような状態を作れると思うんですね。一回その状態にするっていうことが多分大事なんだと思います。だがまあ自分、若い人はやっていなくっても、おじいちゃん、おばあちゃんは毎朝あの、リンを鳴らして手を合わせていたっていう頃と、 まあ、今もされている方ももちろんいらっしゃるんでしょうけれどもそういう方が激減してしまった今あの現在って仏壇のあるお宅が持ち家の人でも半分ぐらいなんだそうです調査結果もいます持ち家で半分でマンションや団地やその集合住宅に住んでいらっしゃる方では本当に4分の1ぐらいしか仏壇は持っていらっしゃらないんですねということはもうあの手を合わせるっていう習慣なくなっていると思うんですでもあの仏壇なくっても 最近流行り の, あのシンギングボールとかでもいいと思うんです同じ効果はあるのでシンギングボールってね画像出せるかなあのこんな感じであのなんかあのヒーリング系のところとかでよく扱っているあの鳴らすやつなんですけど、まあ、日本のと違ってこう叩くんじゃなくてこう撫でるようにして鳴らすやり方もあると思う 聞いてるんですけど、まあ、いずれにしろやっぱり響く音とうなる音は必ずセットで来ると思いますので皆さんもぜひやってみてください。まあ朝じゃなくてもいいと思います寝る前でもいいと思いますし一日のうちに1回その時間を作ると結構いろいろなことが変わってくるんじゃないかなと思いますのでぜひやってみてくださいね。はい、それでではまたあの次回もちょっと瞬間出家きるようなやり方を1つ 知り合いの皆さんから習ってきたのでご紹介したいと思います。では次の動画もご期待よろしくです